皆さん、こんにちは。タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日もよろしくお願いします。まず皆さんにすっごいいいの見つけたんで、紹介したいんですけど、これ。小学館の図鑑ネオ、星と星座という本ですね。めちゃめちゃいいですよ、まあ。今年コロナウイルスの影響で発売が遅れてたみたいなんですけどね。 先日ちょうど出たってことでこれすごいねあの本当に星空の基礎とかまあギリシャ神話のこととかもろもろ網羅されててこれねすごいわ子供にもおすすめですし星の勉強したいなっていうふうに考えてる大人にもすごくおすすめです作った人の名前見るとあの監修協力で大川卓也さん大川さんね私と同じ誕生日なんですよ<笑> 大川さんさすがだわすごいわ名だたる業界の有名人の方も関わっているっていうのもあるんですけどこれなんで私が今回紹介してるかというとここにですねこの DVD の中にカメラで星を撮ってみようっていうそういうコーナーがありますなんとそれ私監修を担当させていただいたんですよ DVD 見ると成り障って出てきます初心者目線で えー、星空の写真の撮り方っていうのが、えー、載ってますので今年一番のおすすめかもしれない、えー、これぜひですね購入してみてください概要欄にリンクを貼っておきますはいそれでは本題に入りますが、えー、YouTube の更新をするときに動画投稿するときにですね今回何やろうかなっていつも悩むんですけど今日の動画は、えー、来月に迫った火星接近ですね、えー、これについてご紹介したいと思います 火星接近を見たい方取りたい方その両方でですねコンパクトにまとめて前半後半でご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう 火星大2018年に火星大接近っていうのが起こってその2年前2016年にも火星中接近って起こってるんですよ今年2020年も火星中接近なんですね火星って1 5六6年周期でこう地球に大接近を繰り返すんですねで2020年は火星中接近なんですけど 2000年に入ってからの火星接近の距離をこうまとめてみたんですよ。2003年と2018年が火星大接近ですね。この表を見ると火星大接近の時っていうのはだいたい地球と火星の距離が5000万キロ台になるんだなっていうのがわかりますで。その他の数値を見てみましょう。そうすると今年の距離大接近を除けば2番目に近づいてるんですよ。ほぼほぼ大接近に近い感じです。 大きくくるで言うと中接近なんですけど実質見える大きさはもう大接近に近いですよっていうのが今年の特徴なんです普通の人はねなんかまた風接近してるんだぐらいにしか思わないんですけど天文マニア天文好きな愛好家の方々にとってはですねこの2020年の風大接近がまさしく観測後期だということで2016年4年前から2020年の今年に照準を絞って えー、惑星を取る練習をしてきてる方もいるぐらいなんですよ。まあ私も実際そうなんですけど、全然メディアで、ね、まだ取り上げてないですから、まあせっかくのそういう観測後期なんでね、皆さんにお伝えしたいなと思って今日は動画にしようと思いました。じゃあなんで今年の火星中接近がいいのかというところをコンパクトに説明していきますよ。えー、最接近一番近づく日は10月6日でございます。えー、この10月6日が 一番火星が地球に近づくので、えー、普段火星ってすごいちっちゃいんですけどめちゃめちゃでかく見えるとただ火星と地球の距離って6000万キロとか7000万キロとか離れてるんですよだからちょっとの誤差ちょっと近づいても大して大きさ変わらないんですよねつまり10月6日の前後1ヶ月はもうすんごいでかく見えるってことまさに今が 観測後期っていうことですね。10月6日を逃しても、まあ、10月中はですね、大きく見えると思いますので、今からでも全然間に合う。今、えー、火星登ってくるのはだいたい10時ぐらいなのかなちょっと遅いんですけれども、火星が登ってくるまでは、木星と土星がね、見えてるんですよ。これまた観測後期なんだ。木星と土星を見て、えー、なおかつ、遅めの時間に火星を見ると、もうね、これは惑星のグランドスラムですよ。ぜひ見 て, てほしい。 観測には必ず天体望遠鏡が必要です、えー、やっぱり目で見てもただ赤い明るい星にしか見えないので双眼鏡でもちょっと倍率少ないんだな大体は倍率で言うと100倍から200倍ぐらいの間があればいいです倍率が高くなりすぎると今度ね視野の中に入れるのが難しくなってくるんだだからま150倍前後ですかねそのぐらいの倍率を目安に天体望遠鏡を買うといいと思います こんなこと言ったって火星どこにあるかわかんないよっていう方のためにですね、やっぱりですねアプリがちゃんとあるんですよ。ビックセンド出てるマーズブックっていうのがありましてね。これで火星の方角とか見れます。まあ、このちょっと簡単に説明すると左上の表示モードっていう選択を押してこの火星席の説明っていうところを見るとその火星の えー、がどうして火星石が起こるのかっていうのをコンパクトに説明してくれてますので、まあ、これ見ていただいてですねでそれから、えー、火星の位置がわからないっていう人はこの火星選択・星図表示っていうのを、えー、選んでいただいて右下を押すとこうスマホをかざした先に何があるのかっていうのが、えー、調べられますで今火星は大体南東の方角ですね 50度だから結構、えー、高いですよねんとの方角にいらっしゃるのですごく見やすいです。でこの、ね、アプリには倍率のシミュレーション機能があって左上にまあ稼いでてますけどビクセンのまあ天体望遠鏡を選んで、まあ、その機種で接眼レンズ、えー、倍率を変えるやつですね。その接眼レンズを変えたら どのぐらいの倍率で見えるのかっていうのをシミュレーションできるようになっています。でこれあのこの画面で見てすごいちっちゃいんですけど実際は背眼レンズを目につけて、えー、見る状態なのでこのスマホのこの小さいここの左上の画面で見る大きさよりも体感的にはかなり大きく見えます。まあ、そこはねちょっとこのアプリでは数字伝わりづらいんですけど。 えー、こんな機能がありますこう、倍率を上げたりとか下げたりとかっていう風に。で、この節眼連続の矢印をこう上げていくと、火星がどんどん大きくなって一緒にしていきます。まあ、こういうふうにです、ねえー、火星の位置を調べることができます。あとは、えー、火星の説明を終えたにこに、このデートっていうところをこう調べるスライダーをすると、この日付ね、えー、何月何日の時にどのぐらい火星が大きくなっているのかっていうふうになるんですね。 でえー、2020年の10月6日が、まあ、最先一番大きく見えますよと、これ火星の模様もこれ見えるからすごく便利なんですけど、えー、例えばね、今、9月、それから10月の後半っていうふうに思うと、まあ、ちょっとちっちゃくなりますけど、そんなに大きく、まだまだでかい状態なんですよ。なので、まあ、観測後期なんだなっていうのは、これで分かるわけです。 ねはい、このアプリ、えー、ぜひともご活用ください火星が、えー、火星のいる位置、えー、方角それから、えー、こういう火星の知識を、えー、得るにはちょうどいいアプリになってます無料です、えー、ダウンロードリンク貼っときますのでそちらからぜひ、えー、ダウンロードしてみてください2年前の2018年の火星大接近のことをお話しするとですね 実はめちゃめちちゃゃ火火星星近づいいいたんですけど火星側の天気が悪いっていうね地球からはもうバッチリ火星が近づいて、えー、大きく見えるはずなんですけど火星の天気が悪くてそれこそ火星の地表がね見えなくなるぐらいの大砂嵐が起こっていたんですよ。ですから、えー、多分ね当時ね火星を見た人はねなんていうかのっぺらぼうの火星で。 なんかただだ赤いだけみたいな火星を見た方が多いんじゃないかなと思いますそれは今年はありません星空の場合だとえ月が出てない時が綺麗に見えるって言いますよね惑星って惑星自体がかなり明るく輝いているので月明かりがあっても全く関係ないんです晴れていれば月があっても見えちゃうそれが惑星なんです天気さえ良ければもう毎日楽しめちゃうっていうことですね 星を楽しむのは冬の方が綺麗って言うじゃないですか。まあ確かにそうなんですけど、惑星の場合は違うんですね。日本の上空は偏西風っていうですね。ジェット気流が吹いてるんですよ。これが強まるのが冬なんですね。えこの偏西風秒速100メートルになるんですよ。秒速20メートルになったらもう立ってられないですね。えー、写真撮る時は秒速5メートルいくとちょっと三脚厳しいかなっていうぐらいです。 それが 100m なんですよだからすごい強い風が吹いているんですけども偏西風が強いと大気が揺らぎやすいので惑星を見た時にこうボヤボヤボヤボヤしてですねよく見えないんですよで撮影に撮影しても結構厳しい細部まで撮影することができないのでこの偏西風が弱い時期に撮影するのがいいんですねでこの偏西風が弱い時期は夏なんですよだから惑星観測には夏が最適と言われてるんですよ ただね夏ってもう一個まあこれ個人的な意見ですけどもう一個大敵があってそれがエアコンの室外機ななんだな、えー、ベランダから望遠鏡を出して惑星を見ようとした時にどこの家にもベランダにエアコンの室外機を置いてあるんですよ。でこのエアコンの室外機から出る空気で大気が揺らぎます。つまりベランダから惑星を た 望, 望遠鏡で惑星を見るとエアコンの室外機のせいでゆらゆら揺れてですねよく見えないんですよで自分の家だけじゃなくて、えー、周りの家もエアコン使ってるじゃないですかだから、えー、街中からこうすぐ屋根の上にある惑星を見たりするともうエアコンの室外機の影響で全然よく見えないからで今10月ってちょっと最近涼しくなってきて夜エアコンつける過程ってね だだんんん少なくなくってきてきるんですよエアコン室外機の影響が少ないで偏西風の影響も少ないということでこの9月10月っていうのは割とね惑星よく見える時期だと個人的には思います。